5日放送の、しゃべくり007、日本テレビ系に、ジャニーズグループキングアンドスの平野紫要が出演。自宅で体験した不過ぎる出来事について語り、ネット上には悲鳴が相次いでいる。四角耳元で叫び、声が番組中盤、幽霊をテーマにスタジオが盛り上がる中、平野は、僕んちやばいんですよ、本当に。 と、自宅で起きた怪奇現象について語り始める。その内容は、耳元で急に、ギャー、という叫び、声が聞こえたり、寝ていたら周囲に足音が聞こえたり、コンセントをつなげていない掃除機が起動したり、と、多岐にわたるという。数々の生々しいエピソードに、スタジオからは、ええー、と悲鳴が。 四角金縛りの中で見たもの現在住んでいる家のみならず、以前住んでいた場所でも同様の経験があるようで、中でも平野が怖かったというのが、夜に金縛りにあった際のこと。耳元でガサガサガサと摩擦音のような音が鳴り、勇気を出して目を開けたところ、なんと僕がベッドで寝てる横で、大きい外国人の方が僕の耳をガサガサ、と擦っていたのだそう。 その間動くことができず、またかろうじて時計を見るも、一時間ずっと、金縛りが、解けない、という最悪な状況だったようだ。しかく、それは、不過ぎる。この平野のエピソードに、ネット上からも、それは、不過ぎる。大きい外国人ってとこが、恐怖、金縛りだけでもきついのに、と様々な反応が。 スタジオを恐怖の渦に巻き込んだ平野だが、一方で自身は恐怖というよりも、自宅に無断で住み着いている状況に納得がいなかいよう。幽霊に向かって、家賃払ってよ、とち切りに怒っていると話すなどし、メンバーを笑わせていた。 四角一活況、霊感がある。調べ屋編集部が全国10ケラ60代の男女に1六6 8名を対象に調査したところ、全体の 12.9% が、自分は霊感があると思う、と回答している。20代男性に、特に顕著な傾向が現れた。その後、夢じゃなかったなどと聞かれても、すぐに現実でしたと主張する、平夜。